でえー、実はちょうど今日ですねあ、はいはい、長野県の善光寺でやっぱりよさこい祭りが行って、えー、いるそうです、えー、私たちの知り合いのチームがあー主催をしてやってますけれども、えー、その善光 寺,、ま<笑>はいえー、寺のよさこい祭りのために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 全て。 きててめいちゃくもあさ 「心の髪を ありがとうございました。